でで結成されたチームです最下祭には今回で24回目の出場となります未就学児から70代まで幅広い年代のメンバーで仲間づくりをモットーに楽しく活動しています今年のテーマは「戦」「風林火山」「風」「林」「火」「山」 そこに雷を含めそれぞれのイメージを武蔵らしく表現していますどのような振り付け構成楽曲になっているかを注目してご覧ください精一杯演舞いたしますのでご声援のほどよろしくお願いいたしますでは富士見町内会武蔵の皆様お願いいたします会場の皆さん こんにちは。こんにちは。地元朝霞市富士見町内会武蔵と申します今年の武蔵のテーマは戦風林火山、えー、このうだるような暑さに負けないぐらい、熱い戦いを踊りや構成で表現したいと思います。また来年このファイナルアゲインで演舞できるように、えー、炎天下ではありますが、一生懸命演舞いたしますので、どうか皆様の熱いご先祖。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>戦に集いし、もののふたちよ。いや。次の時。行こうか。 よっとやったたゆまの思いは友との絆不能なる山の子供 観客の皆様のご出演に感謝あ、ありがとうございました。昨年度、準鳴子大賞を受賞された、富士見町内会武蔵の皆様の演舞でした、ありがとうございました。